えー、こんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね、えー、ビッグバンドとか、えー、このメロディ決めてくれるみたいな感じで言われた時にこういったこうリズム、まあ、メロディのリズムを受け取ってこれを決めに使うっていうこといこ で, す、ね、でまあ普通にこういう音符を叩いていくのに、まあ、一応ルールとしては表墓右裏墓左みたいなこう一応ルールはあるんですがでこれこのままスニアドラムで叩くと、まあ、一応その。 スイング時代のジャズだったらセクションとしても合うかもしれないんですけどまああんまりスニアだけで合わせるとかっこよくならないちょっとやってみます<音楽>こんな感じでねちょっとかっこいい感じにならないですよね。じゃあこれをもう少しこうジャズっぽく ジャズドラムらしい決めにして叩いてみますね。はい、よくある決めとしてはこういう決めの仕方っていうのがすごく通常なんじゃないかな。じゃあどういうルールでこういうふうにしてるのかっていうのを僕はもうあのー。 えーまあ、ビッグバンドに入った時にもう100曲ぐらいがコピーしたんですねこういう譜面に譜面を見ながらコピーをしてこう対比してやっていったらこういうルールなんじゃないかなみたいなのを自分でこう作り上げましたそれをちょっと今日は解説していきたいと思います。なのでちょっと今日は長めの長尺になった基本の考え方を、えー、やっていきたいと思いますね。それでは始めましょう はい、それでは、えー、仕分けの仕方っていうのをやっていきたいと思います。僕はリズムっていうのはリズム的な立場として考えて、えー、3つの、えー、音の要素があると思っています。それはベーシックトーン、これは表の音ですね。 なのでこれ表拍なので表の拍っていうのは意外と取りやすいリズムなので安定したリズムのことですね裏拍にはシンコペーションとリードトーンこれは僕は動音といい う, うに呼んでいますリズム的動音ですね動音っていうのは導く音っていうふうに書くんですけどでこういうふうに仕分けをしますつまりこう、えー、ここシンコペーションっていうのは裏拍であって次に音がない休符だったり音が伸びてたりする場合。 こういう時は跳躍する感じ。だからこのシンコペーションに合う音っていうのは基本はシンバル、え短い音の場合はシンバルとバスドラ。基本的にシンバルとバスドラ、シンバルとバスドラで演奏します。つまりシンコペーションっていうのはどういうことかというと、ワンツーシーフォー、一二三四、一二三四、一二三四、一二三四、一二三 音が跳躍する要は不安定なままそのまま放置されるので次の安定するところの音を探すために音が中で止まっている状態のことをこれをシンコペーションと言いますこういう躍動感とか跳躍する感じをシンコペーションと言います。リードトーンっていうのは、えー、次に音があるのですぐ着地しちゃうやつワンツースリーフォー 不安定だけどすぐ安定した音が来ちゃうからそこを別に不安定さがあんまないこういうのを、えー、こういう時はスニアドラムで演奏しますねでシンコペーションっていうのは必ずこの今こうやってここ急譜でやったんですけど踏み切る音が欲しい 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4でなおかつ着地する音も欲しいワン・ツー・シー・フォー・ワン・ツー・ー・フォー・ に な, りますなのでシンコペーションっていうこういうのがこういう音符が書いてあった場合は手前にスニア入れて着地のところにバスドラを入れてあげるっていうのがこれは僕はルールだと思ってます。でじゃあこのドーンねこのリードトーンってやつはこれは何かこのシンコペーションっていうのは基本的に手前に音がいて消える音なのでこれは基本的に合わせに行く音です。シンコペーションさえ合ってればしすごく一体感が出ます。 シンコペーションを無視しても大丈夫。えー、リズムをベーシックトーンで刻んでいれば、向こうが勝手にジャンプしてくる。でも、一緒にジャンプした方が一体感が生まれるっていう考え方ですで。リードトーン、ドーンっていう音は、これはもうリズム的にあまり。どちらでもいい音なんですね。要 は, 要は装飾音符にしか、だから、足し引きができる。例えば、タトーン、タンタンっていう、えー、例えば、タタータタンタンっていうフレーズだとするこういうフレーズが。 ああったあったたこのドーンは 切, 切ってもなくしてもあんまり問題ないですよねみたいな感じで増やしてもこうないところに足してもいいわけだからつまりこういうここに音符がなかったとしてもこう足してもいいし音を分割して増やしても構わないっていうルールがあると思ってくださいねでそうするとじゃあ ここの、えー、仕分けをしていくとこれ表の音だからベーシックでしょでこれシンコペーションこれ次に裏吐く音が次に音があるからだからこれリードトーンになりますベーシックトーンリードトーンベーシックトーンでベーシックと。ーこれ裏の音シンコペーションが2回以上続く場合はシンコペーション連鎖と言います連鎖っていうのは何かと こういうのダダダダジャーンみたいな感じのフレーズですねよくあると思うんですけどこうジャンプして着地するっていうのがジャンプシンコペーションなんですがジャンプしたままこうマリオカートの マ, マリオスーパーマリオの亀をコンコンコンコンってこう着地しないで地 中, 中で蹴っていくみたいなイメージ。でこの場合はシンコペーション連鎖の場合は音は。 トランペットもそうなんですけどこうやって書いてあったってもここは短めに切るんですねなのでここはシンコペーション連写発作が始まったら必ず、えー、とハイハットでっていうふうに演奏することになりますでこれはベーシックトーンでしょでベーシックトーンシンコペーションリードトーンベーシックトーンシンコペーションリードトーンベーシックトーンというふうに分けることができますでえー、次に 短い音符は短い音はスネアドラム短い長いっていうのは相対的なものなのでじゃあもうこんだけたくさんあると一個一個こうやって仕分けしてたらもう頭の中でこんがらがるじゃんだから僕なんかの場合はこう音符をパって見たら自動的に勝手にスネアかシンバルか読み替えるようにしてあるんですよで、短い音符は、えー、音はスネアドラムで一応8分音符をスネアドラムにしましょう 長長いい音音符四分音符以上は長いってて考えてシンバルにしましまょうただ四分音符は短いって考える時もあるのでスニアにしてもいいです。いいんだけどいいんだけど一応今便宜上選択肢が増えると頭がこんがらがるので。ってことは一番は四分音符なのでクラッシュ。四分音符四分音符はクラッシュクラッシュ。三番は短い短い長いので短い目がスニアスニアクラッシュにします。四番の場合は こう次の音符が大事なんですよで、ここにスラッシュがあるということは頭に音符があった場合はこれはシンコペこれョここはリードトーンになるわけでしょリードトーンになるからスニアになるんですところがここが次に給付これ次多分四拍目あったとしてもここが頭が給付になってればこれはシンコペーションなので短い音符でシンコペーションするからハイハットとバストラ長いタイがついている場合は長い音符なのでタイとタイだからクラッシュとバストラになります 5番も一緒5番は長い音符ここスネアまでは一緒だけどここの音符が次の音によって要はこういう譜面を読むのが上手な人っていうのは太鼓の達人とちょっと違うんですよ。そのタイミングで叩いて見てるんじゃなくてまあ太鼓の達人ももっと前見てるよね。次が何かっていうのを見てる。要は1個先1個先まあ上手い人は2個3個先をどんどんどんどん見てるんですね。だから次の音が何かによってここが変化するんです。これが その上手じゃない人っていうのはたった今の音符しか見てないんですねじゃなくて2拍ずつ次の音符が何かによってここのリズムの要素が変化していくのでそうするとここハイハットシンバルねで6番はさっき言ったみたいに こ, ここ一発だったらこれシンコペーションだから長い音符なんだけど連鎖になると短いで最後の連鎖の明けのところはクラッシュでいいんですよで7番ここに関しては「 これは、えー、ベーシックトーンなのでこれはドーンドーンっていうかベーシックトーンなんだけどドーンって考えて次200200拍拍で捉えた感じの時はこれはスニアになるって感じ で, でこれもシンコペーションにもなりうるでこれもシンコペーションになった場合は、えー、クラッシュで叩くっていう風に考えて読んでいきますそうすると、えー、これを対比すると2番はクラッシュクラッシュでしょでここはシンコペーションの次が、えー、ドーンになるので こうなりますで、ここはシンコペーション連鎖になるのでこうなるってことね6番のこの2になるわけですよ6番の2になるっていうふうに呼んでいくわけでここがスネアになってシンバルスネアスネアシンバルスネアクラッシュでここにフィルインを入れてやってあげるこれがさっき叩いた演奏です。 はい、こうやってルールを通りやるとめちゃくちゃ簡単にできるでしょでこれ下のやつとかもいろいろこうねこれ例えば4番のこれの場合はここがハイハットとバスドランになるわけでしょだけどここの場合はここはドーンになるからここはスニアになります。っていった具合に変えていきます。じゃあ今度はだんだんだ ん, だんここからちょ っ, と離れていきたいってことは何かっていうとこの音って。 この何をいじるかっていうとリードトーンをいじるんですリードはドン・ドン・タドンタだったけどこの音は省略タタトーンっていうのはえっ、ー、とここの真ん中がリードトーンでしょなくしてこうひっくり返すってことができるわけねここにリードトーン入れてこっちにリードトーン入れてでここのリードトーン消したってことですねタトト と, とこのシンコペーションっていうのは基本的に まあ変えれないまあこれもいろいろ変え方があるんですけどポイントでまあ今の段階では変えないそしたらここのここはリードと三3連足しちゃおうかなタドーンここは音符高タドーンここなしにしてこんな感じで叩いてみましょうこうやって、えー、ちゃんと仕分けができているとここ変化させようっていうふうな感じちょっと相手とずれるでも こ, これぐらいだったら すごいこう、えー、リードトーンを変えてるだけなのでこれは管楽器の人は一緒に吹いてて全然違和感がないですだけど相手と少しだけずれるこの方が立体的に見えますぴったたりりり寄り添うよりかは少ししずらした方がドラムいいんですねでこれどんどんどんどんずらしていくでこれ大坂さんとも前このワークショップやった時は大坂さんやっぱターゲットノートっていうかアクセントのポイントとなるアクセント以外はそこに向かっていけば何でもいい最終的にそうなるんです。でも いいいいきななりそのの理論に行っちゃうと何していいか分かんないのでこの音符とこの音符は一緒だから入れ替えれるよねみたいな形でどんどんどんどんこう何て言うの一個一個のパズルみたいにこうやって入れていくで最終的にはそういうのが自由にできるようになると音の感覚でそのアクセントだけにこう寄せていけるようになるっていう僕はそういう段階で教えるとまあうちえ音大生なんかはえ1年生の時にこれしっかりやると半年ぐらいでビッグバンドの譜はみんなスラスラ読めます。 こういう初見で知らない曲でも初めてでキメをバンバン叩けるようになるのでこれはやっぱりこの教え方でいいんじゃないかなと。でどんどんどんどんこう変化させることができるので毎回毎回違うキメを作ることができるってことですね。なのでえこうまず理論を知ってまずその通り寄り添うやり方もう完全にあると一致するやり方をやってからちょっとずつずらしていってどんどんどんど ん, どんずらす。ものすごくずれちゃうと管楽器は吹きにくくなります。なのののでこの辺のバランスを 相手が初心者バンドだったらできるだけ寄り添ってあげるし相手がものすごく上手だったらその最初は寄り添ってあげるけどだんだんだんだん離れていくっていうような演奏の仕方をします。なのでこので、こ距離感をうまく操作できるっていうのがこのが、こす。ごい大事なところですね。なのでこの「以下全部」とかっていうのはえこれはまあえー こ理論でまとめてるので、えーまあ、メルマガ登録していただけると「えー、シンコペっていうふうに LINE、えー、の方で打ってもらうとシンコペーションのやり方の基礎的な考え方の、えー、動画を無料プレゼントしますので是非、えー、それ撮っていただけたらと思います。それではまずこれを、えー、今変化したやつを叩いて終わりにしたいと思います。 はい、この理論を引き伸ばしていけばねビッグバンドのやつとかをこう自分でこうやってやっていけると思うんですが、えー、細かく細かくこうワークワークアップしてちょっとうまくなるためには、まあ、LINE の登録、えー、メルマガの登録をよろしくお願いします。それでではは本日日以上になりりままます。今日も最後ごご視聴ありがとうございました。